はは。い、い太郎でです。ここんににちはということうね、今回、久々に国家試験を解いいいいいてみたいと思まます。よいしょよいしょ、まあ、国家試験の思い出としてはですね4ヶ月前くらい10月くらいですかね2月に国家試験があるので10月くらいからちゃんと勉強し始めたんですけれどもやっぱりね最初の2ヶ月くらいは全然上がらなくて120点合格点なんですけれどもずっとね80点台を行き来しておりまして。 先生にブチ切れられたたりりそんな思い出がただ蘇ります天竜ですですね、やっぱりもうあとね12週間で国家試験だと思うんですけどやっぱりちょくちょくね DM の方で「勉強の方を教えてください」とか「検査技師になりたいんですけどどんな勉強してましたか?」とかそういう聞いてくれる人がいるんですけどやっぱりねそういう聞く姿勢ってやっぱり大事だなと思って先生に対してもそうなんですけど聞く姿勢を持つ人はやっぱり伸びるんじゃないかなって。 思いますねブロトテクもそうだよ<笑>、えー、ということで今回行うのは二、えー、年ぶりに国家試験を解く男 vs サイコロのランダム数字どっちが勝つの最近ね桃鉄が流行ってると思うんですけど桃鉄ってねサイコロをよく使うんですよ、うん、サイコロふんフンコロ<笑><笑>、えー、そんな感じであの太郎はねサイコロに勝てるのかっていうことなんですよねはい 他試験は一から五までの数字なので。えっと六が出た場合振り直し。で二つ、あの選択肢が二つある場合は二回振るという形でお話いただきました。ので、どうぞご覧ください。筋力わかんないんで、二千にしときます。はい、ということで終わりました、皆さん。で、まあとりあえず、今日このやった分を採点して、今から、ね、採点まで終わらせます。 45はいということで45点でしたすごい3年勉強してないのに45点も取れるんだ 十三十四十五十六十七 ということでえー、18点ということで人間の勝利ゴー キスで